韓国は良識ある外交に目覚めることができるのでしょうか。どうも政治いろいろの学部です。これまで北朝鮮に対しては防寒姿勢を取ってきたアメリカですが。ここにきてついに制裁という具体的なカードを切りました。 人権弾圧を主な理由とした制裁ということですが、その背景にはさらに何があるのでしょうか。また、中国・北朝鮮にべったりの韓国は、どのように動くべきなのでしょうか。2021年12月11日付、中央日報からの引用です。アメリカ・バイデン政権が10日、北朝鮮に向けて、 最初の制裁カードを取り出した。ロイター通信など海外メディアによると、アメリカ財務省はこの日、北朝鮮の強制労働と人権弾圧を理由に、北朝鮮中央検察署と元社会安全省のイ・ヨンギル国防省らを制裁リストに含めた。アメリカ財務省は、北朝鮮の個人は強制労働と 持続的なな監視自由と人権の深刻な制限に苦しんでいるとし中央検察署と北朝鮮の司法体系は不公正な法執行をし、これは悪名高い強制収容につながると説明した。続いて、外国人も北朝鮮の不公正な司法体系の被害者になることがあるとし、オット・ワームビアさんの事例に言及した。 夫ワームビアさんは大学生だった2016年、北朝鮮訪問中に体制転覆容疑で逮捕され、昏睡状態でアメリカに送還された後に死亡した。アメリカ財務省は、生きていれば今年27歳のワームビアさんに対する北朝鮮の処遇は非難されるべきとし、北朝鮮政府は人権に関連する悲惨な事件に対して、 今後も責任を取らなければならないと主張した。財務省は外貨稼ぎの手段として悪用される北朝鮮労働者の海外違法就職圧っ会社も制裁の対象に含めた。バイデン政権に入って北朝鮮に新たな制裁を加えたのは今回が初めて。バイデン政権はその間北朝鮮との対話が必要だという立場を守り、 従来の制裁を維持してきた一部では、アメリカが北朝鮮を非核化交渉テーブルに引き出すために制裁カードを活用することもできるという一種の警告メッセージを送ったという解釈もある。とのことでいかがでしょうか。北朝鮮が無法地帯であることは世界中の誰もが知っていることですが、アメリカがいよいよ独裁国家潰しの 第一歩を踏み出したということのようです。記事にもあるように、今回の制裁の直接的な背景は、外国人訪問者に対する非人道的行為です。自国から被害者が出てしまったということで、アメリカもさすがにこれ以上黙ってはいられないということなのでしょう。あるいは、中途半端な距離感で金正恩を買い殺しにしてきたトランプ政権に対し、 バイデン政権とととしししてては北によより強いいい態度で接していくよということなのかもしれません人権弾圧を背景とした今回の制裁は明らかに中国への牽制が背景としてあります北京五輪ボイコットを正式に公表したようにアメリカは中国との対立姿勢をより明確にしておりウイグル自治区香港に対する人権弾圧に 強く抗議する姿勢を見せています。片方では中国を牽制しておきながら北朝鮮に対して何も言わないというのはさすがにバランスが悪すぎますよね。むしろアメリカとしては中国を強い姿勢で牽制したいから北朝鮮にこのタイミングで制裁を加えたという見方も成り立ちます。外交カードは切るタイミングが重要ですからね。 今回の制裁によって北朝鮮の非人道的行為や独裁体制への批判がさらに高まれば間接的に中国を刺激し圧力をかけることができるバイデン大統領としては既にそこまで読み切った上で制裁に踏み切ったのではないでしょうかさて気になるのは韓国の動きです北朝鮮が体制をあっさりと改めることはないでしょうから アメリカによる圧力は今後も周期的に強められていくでしょう。制裁の具体的な内容としてはやはり経済支援の撤回、資源の輸出禁止が挙げられます。鉱物資源の輸出で外貨を調達している北朝鮮にとって一番痛いのは輸出規制ですからね。その上、外からお金が入ってこないとなれば、あの国はもう崩壊するしかありません。 それでもアメリカが望む完全なる非核化だけは死んでも応じないでしょうから北朝鮮が取り得るシナリオは一つ韓国中国に泣きつくしかありません一方韓国は安全保障の面ではアメリカに頼りきりですから中国北朝鮮のことでアメリカを敵に回すわけにはいきませんただ韓国には南北統一という悲願があり その達成のためには北朝鮮の協力が不可欠です。ご機嫌伺いといった方が正しいでしょうか。北朝鮮と仲良くしたいという強い思惑があるからこそ、韓国はこれまでにも再三にわたって北への食料支援や経済援助を続けており、その献身ぶりは涙ぐましいものがあります。人道支援という名目ではありますが、 打算的な外交カードであることに変わりはありません北朝鮮と仲良くすることは結局中国とも距離を縮めるということですからねまあ終戦宣言に対する韓国北朝鮮双方の思惑が根本からすれ違っている以上韓国の必死の人道支援も全くの無駄に終わってしまうのですがあるいは中国に アピールできるだけまだ意味があるとでも思っているのでしょうか。次期大統領選の結果によっても、対北対中政策は大きく動きます。ムンジェイン政権の政策を基本的に踏襲すると公言しているイ・ジェミン氏が大統領になれば、左派政権べったりのスタンスは継続すると思われますが、対北強硬路線を訴えているユン・ソン・ギョル氏が政権を握った場合、 事情はちょっと複雑です。仮に強硬姿勢が本気だとすれば、北朝鮮に対する非核化の圧力は強まり、人道支援も縮小されることになるでしょう。北朝鮮としては、左派政権が続いてくれた方が好都合でしょうし、中国も思惑は同じはずです。日本は北との間に拉致問題という根深い懸案事項があり、その意味では、 今後もアメリカと歩調を合わせて圧力を強めていく以外に考えられません。いずれにせよ、アメリカの北への新たな制裁は、韓国、中国への間接的な圧力になるでしょう。もはや泥漏れの北朝鮮と運命を共にするのか、あるいは日本やアメリカの側について、良識ある外交に目覚めるのか、大統領選の動向によって命運が決まりそうですね。